はい、えー、こんにちは仙台ののメンタルトレーナーナ吉田でございいます、えー、いよいよ、えー、インターネットだけじゃなくて書店でも発売になりました6月15日から発売になりましたこちらの「どうせ自分なんてにさようなら」ということで、まあ、あのもうまさにこのタイトルの通りなんですけどもこの「どうせ自分なんて」なんか無力で無能で本当に価値がないよなとか生きてる存在価値がないよなとか。 自分みたいな人間のことは甘やかしちゃったら本当にダメな人間になるからもっと自分を厳しく罰しなきゃいけないんだと か, なんか自分みたいな人間は周りから嫌われて当然だとか周りから浮いちゃって当然だとかどうせ自分みたいな人間は何をやったって今更もう変われないんだみたい な, なんかそんな風にこのまにほとんど無自覚だと思うんですけどもほぼ無自覚にそしてこう当然のように自分のことをこう罰してしまういじめてしまう否定してしまう。 まあ、そういったこの心の癖のことをまあこの本の中では「みじめ中毒」だということでこう紹介させていただいているわけなんですがそんなみじめ中毒のこの心の癖をやめてこう実際にこう自分に自信を持っていくそのためのこう実践的な対策本ですもう対策マニュアルぐらいの勢いでえーちょっと具体的に書かせてはいただいたつもりなんですけども。 実際これまでこのアダルト・チルドレンとか、まあ、いわゆるミッドライフ・クライシスこの中年の心の危機みたいな形で長い間このいろんなこう人間関係の悩みとか自分のアイデンティティのこの揺らぎみたいなところでこう心に悩みを抱えてきた方たち の, このこうずっと心の内側をいろいろとこう紐解いていく中で気づかされていることっていうのはやっぱりこう意識上は幸せになりたいんですともっと自分に自信をつけたいんですとか。 こう自己肯定感を高めたいんですみたいなことをこう願ってるんですけどもこの心の深い部分では自分みたいな人間はどうせいじめられて当然だとか自分みたいな人間はうんやっぱりこうとにかく幸せになっちゃいけないとかこんな自分にはとにかく罰を与えなきゃいけないとかなんかかたくなにこう心の深い部分で実は信じてたりするわけで。でこの うーんこの自己肯定感が高い低いとかよくあの、まあ、ネットとかあといろんな本にこう自己肯定感を引き上げる方法とかまあ書いてたりするんですけどもそもそもそもそもふと気づくと自分を肯定的に考えたことすらないみたいな、はい、常に自分のことを誰かと比較しては常に自分のことを否定的にあるいは下に下に考えてしまうみたいな。はい そういういう日常的にまあいわゆる自分をいじめるみたいなことをこう繰り返していたりするとい う, こう本当にこう習慣化して癖化しているという方々のこう心の内側をずっといろいろ今までこうやさもさ一緒になってこうやっていく中でやっぱこういうやり方すればいいんじゃないかなっていうのをこうバッとこう集めてきたものが こ, れこちらになってますのでよりこの具体的な内容になってるんじゃないかなと思ってますので非常におすすめでございますといった と, ところでそこでさて今回はあのー、こちらの動画ではこのはこの販売記念と発売記念といたしまして、えー、と新たにキャンペーンを、えー、これから開催しようと思ってますあのいろんな特典をご用意させていただいてますあのお申し込みいただいた方に漏れなく当たる特典もあればまあ、こう何冊も何冊も 何冊 も, 何も ご, ご購入いただいた方向けのこう抽選の特典もございますので、えー、ぜひふるってご、えー、参加いただければあの非常に嬉しいなあなんても思っておりますあのキャンペーンの詳細につきましてはこちらの下の方の詳細のところに、えっと、キャンペーンの専用ページの URL を貼り付けておきますので、えー、そちらのの方で詳しくあのお申し込み方法とか、えー、ご覧いただければいいかなと思っております。 はい、皆様の参加をフル、あのー、本当は心よりお待ちしておりますということです、はい、ではまた別の動画あるいは、えー、と今度はセミナーと か,、えー、なんかでお会いできれば非常に嬉しいななんて思ってます、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございましたぜひよろしししくお願いいたまますす失礼します